皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月30日、バージョン 6.3 の初日に景品が追加された10周年福引きを大量に回していました。それで追加になった景品は、すべて手に入れることができました。今回の追加景品の目玉は、やはり馬車のドルボードプリズムですかね。早速乗ってみたいと思います。 馬車のドルボードは結構無理やり実装した面があったらしく、なかなか面白い写真が撮れるみたいです。まず最初に思いつくのはこれですかね。地形にめり込むというやつは、誰もが最初にやってみる行動ではないでしょうか。次はまあ、こういうのですかね。馬と馬車が重なるというあまり面白くないやつです。こうして考えると、馬車の面白写真ってのはなかなか難しいですね。あとは、柵に乗り上げる感じのこういうのでしょうか。今の私にはこれが限界みたいです。